あ、あげたた<笑><笑><笑>みんんなにももらうがないもうだよはい。 う, もうんううんあ、ねはいはいはい、ああ、ねね、こかイクもももドドキキするなに何起らへよ行ってもらった<笑><笑>大丈 夫, <笑>大丈夫<笑><笑> あ、悪口言ったあ<笑>おっったたやるのおおっん お, おおささんんんんけど大丈夫かななな<笑>なとここんなとがここここにもり館 長, 館 長, 館, 長, 館, 長, 館, 長館長言うの<笑>警報を鳴らすな。 まだ5分4分ぐらいあるで。あ あ、帰ろうかな<笑>あれ同 い, 同い年やったっけえいないじゃんうん、ちょうど間かじゃあ、JJ の一個下ひなた、てつやな同じ色してるな、やっぱり同じ色してるな、足も。<笑> 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈